改めまして下関よさこい夜市祭りご開催誠におめでとうございますそして今日お越しいただいたお客様本当にありがとうございます4年ぶりじゃあ踊り子でみんな会場を盛り上げていきましょう踊り子による総取り曲は4つ折りだ盛り上がっていくぞまだ踊り子で集まってない皆さん、どんどん集まってください ますよ。総取りやりますよ。いいですか、踊り子皆さん。今日はね、一日ね、えー、夜遅くまでね、今からたくさんのチームが踊ってまいります。いろんなですね、えー、色を今日この会場で見せられればと思ってます。踊り子をね、まだ間に合いますよ。そ総取り四丁でやりますから、ね、皆さんいいですか。待って、はい、おいでおいでおいでおいで。おいでおいでおい で, おいで待ってますよ。行きますよ。はい、おはようございます。みんなおいでー。 いや最高の天気ですね。お祭り日よりとまさしく頃、上で上で台風一過で元気よくおってまいりましょう。今日は弾きますよ。さあ、最初から全力でまいりましょう。 お手拍子、足拍子お願いしますよろしくお願いします つるやつるやつるやつるやつるやつや 本日日、ごご来場、誠にありがとうざいます最高、ね、今日本当にこういったね、選天に恵まれて、踊り子一と、心をね、震わせながら、楽しみにしてるところかの、最高のパフォーマンスをこの会場で披露していければと思います、ちょっとね、暑いですから、皆さん、水分補給、熱中症対策は気をつけながら、ぜひご案内いただければと思いますので、最後までよろしくお願いします。 倒れ見ていただいたお客様に感謝気をけれ、ありがとうございました。